皆さんこんにちはハードカイロプラクティック生体院の平野です、えー、本日はですね坐骨神経痛をぶり返さない1分間ストレッチっていうのをご紹介します坐骨神経痛をぶり返さない1分間ストレッチを、えー、ご紹介したいと思います、はいえー、ストレッチにもいろいろあるんですけれども、えー、ベッドの上でしないとダメだとか床の上でしないといけないとか改めてしないといけないってなるとですねなかなか皆さん忙しい中、えー 追いいつかない場合があるんですねそういった時に仕事のちょっと時間ができたとき時間ができたとき、まあ、それもない方っていうのはちょっと休憩の時とかですねあるいはご自身の体のメンテナンスとしてちょっと意識を持って時間を作っていただくっていうことが大事かなと思いますただそういった時にですね5分も10分もやってる時間はないわけですですけど1分だったら何とかなりますよねそういった時にですねちょっととずつしていただくことで 座骨神経痛で痛い思いをしたということが妙じゃないように調節する方法の一つじゃないかなと思いますそれでは動画の方を別で撮っておりますのでそちらの方をご覧くださいはいそれでは座骨神経痛に効くストレッチをご紹介したいと思いますはい なないといけないととけか、行々しくする必要はありません。簡単、シンプルにできるストレッチをご紹介したいと思います。この足をですね、腿、えー、に乗せます。ちょうど膝のちょっと奥ぐらいですね、はいで。手の方はですね、足首の方に置いていただいたらいいと思いますあの。別に置く、絶対置かないといけないというわけではないですからね。この状態でもいいです。でも、ここに置いた方が多分安定すると思います。もう一回行きますね。 足をここに乗せます。膝の上に乗せます。膝のちょっと奥の方ですね。両手足首に乗せます。えー、腰をピンと伸ばしてですね、えー、背筋を伸ばしてください。そしてこの状態でぐーっと息を吐きながら前に倒していきます。そうするとお尻の筋肉と太もも裏の筋太もも裏裏の筋肉が伸ばされます。 これ息を吐きながらしてくださいね次反対です膝の上にちょっと奥ですね膝のちょっと奥に足を乗せます。安定させます。ぐらぐらするようなったらしっかり安定させてくださいねで。両手を内くるぶしの上に置きます。そして背筋を伸ばして息を吐きながらぐーっと前に倒していきます。 そうするとお尻と太もも裏が筋肉がストレッチされてきますはいこれをですね、えー、適度にですね休憩時間に椅子、えー、に座りながらできるストレッチですので、えー、簡単にできると思います非常におすすめですので座骨、えー、神経痛や腰痛で悩まれている方は試されていてくださいはい はいいかがでしたか、はい、少し分かりにくかったですかね何度か見直していただいて、えー、チャレンジしてみてください椅子に座りながらですのですぐできると思います、はい、それからやる際にの注意点ですねえ必ず息を吐きながら伸ばしてください息を吐きながら筋肉を伸ばすということですねイメージ的にはじわーっとする感じです 呼吸をを吐きながら、じわーっと筋肉を伸ばしててあげてください。決して勢いはつけないでくださいね、はいまあ、細かいこと言うと息を吐きすぎてもですね、えー、これめまいがしたりとかする場合がありますので、えー、心地よい感じでいいと思います絶対こうじゃないといけないということはありませんご自身が息を吐く中で心地いいと思える筋肉の伸ばし方ですイメージ的にはじわーっと伸ばしてあげてくださいねはい。 それでは本日は雑草、えー、神経痛を繰り返さない1分間ストレッチをご紹介しました本日もご覧いただいてありがとうございました失礼いたします